クです 今現在私がいるとこはですね、韓国のプサンのところに来ております。今回動画の内容なんですけども、今回の動画はですね、こちらの韓国プサンの方でですね、ちょっと山奥のところに来るんですけども、その山奥のある一部分のところにですね、日本人がね、こちらの韓国統治時代ですね、その時にですね、住んでた場所にお墓があったんですけども、そのお墓の墓石ですね、今現在韓国人がその場所に家を建てて、家を建てて、 家の土台で使っているというねそういう場所がありますというところで日本人だと悲しいと思うんですけども、まあ、そういう場所が残っているということでそこをねレビューしていきたいなと見ていきたいなと思っておりますそして今現在私がいるところにですね この後ろですね。ずーっとこれ坂登っていきますと。とまあ、有名な観光地関潮ムナマウルっていうね。天川文化村っていう。まあ漢字で書くとそういう形で書くんですけど、まあそういうね。インスタ映えするような観光地があるとそういうところがあるんですけども。まあ下の方にこう下って私が今いる。こちらのね。ここら近辺ですね。ここが奇石文化村。 漢字で書くとこういう風に書くんですけども、日本の墓石をまあ土台に使って家を建ててるエリアがここら辺になるとはい言われております。 なんでね、ここがそんな感じになってるかと言いますと日本当時時代その以降にですね第二次世界大戦とかありまして日本が負けたので日本人がね韓国から日本の方へ撤退するとその後に誰も住んでない日本人が住んでいた土地に空いていたのでその後に南北戦争ですねまあ、朝鮮戦争っていうのがあるんですけどもまあその朝鮮戦争で北の方から逃れてきた人がね住む場所がないというところでちょうどねそこの日本が統治していた住んでいた場所が 空いていてたのでお墓があったエリアをねまあ有効活用とかまあそこに住むしかないというところで墓石を家の土台にするにはちょうど都合が良かったのでまあ、それを使って家をそこに建てたとまあそういう感じになっ いてるみたいですねちょっと間違ってたら詳しい、ね、方知ってる人がこの動画を見ていましたらねコメント欄の方に修正内容を書いていただけるとありがたいんですけども私が調べた限りだとまあそんな感じに、はい、なった場所だと言われておりますそれではですね実際に本当にどうなってるのかというところをね見に行こうと思いますはい目の前にはいこんな感じで写真がね飾ってあるんですねはいこんな感じなんですよどう考えてもね この部分、石の部分、墓石の、はい、囲いのやつじゃないですか、その上に家が建ててると、はい、こんな感じで、そして次に、はい、写真で、ほら、ここに墓石使ってるんですね、いや、びっくりです、で、右に行くとこんな感じに、はい、あったり、で、こんな感じになってたり、で、次に行くとこっちいっぱい使ってますね、うわ めっちゃすごいこんな墓石使ってるんだ事前情報でまあこうやって写真が、ねえー、掲載されておりますので、まあ、こういうとこありますよとそれではね実際にあるところね行ってみようと思いますはい写真の一番左にあった大きなね家があった場所に、はい、来ましたうーわーすげえ今はこうやって観光のねものの一つとして 壊れないようにこうやってて壁が作られてるんですね上の方にも屋根が、はいまあ、作ってあって周りに囲いがあるような形ですはいこちらこれ墓石ですね大正2年って書いてますね8月12日とそんな方の文字が、はい、書いてありますいやー墓ですよすげえなー おあったこれですいやー墓石が碑石がここに使われてるいや離れてみるとこんな感じですよいやーなんか悲しいなまあしょうがないんだろうねここしか住む場所がなかったっていうんだからしかしちょっとね 路地歩いてるんだけどこれ面白いっすよね建物の側面もうここコンクリートで埋めちゃってるんですよはい建物とくっついちゃってるのこんな作り方ってある ここにあったはいここです上はねなんか色のついた建物があるけどその土台がはい墓石です石ですねああこれもそうだはい右側にね、えー、亡くなった方のねあの世に行ってからの、まあ、解明をしてでその後 何月何年って、誰々さんで何月何日って、まあ、書く遺跡あると思うんですけども、まあ、そのやつですね、これ。いやーここにも書いてますね。え明治42年5月の、ちょっとわかんないな。7日。これはちょっと読めないですけど。で、 まあ、名って書いてあるんで、なくなるって書いてあるんですね。はい。いやこれもそうだし、こっちもそうだし、あ、こっちもそうだし、これもそうでしょ。で、ここがあって、で、これもそうだよね。はい。いや あ, あとこっちもそうだ、これも、秘跡の形してるね。いやびっくりっすね。 いや端っこの方に来たけどこんな感じで、ですごいですね、ゴミの山、はい、もう建物もボ ロ, ボロもうここら辺もね腐っちゃってますね、下もこんな感じ、はい、でもこっちもこう階段あって降りるところだったんだけどその先の建物はもうだめですね、もう崩壊寸前みたいな、はい、感じになってますねだけどここね。 景色いいねすごいこの絵すごくないですかもうここら辺もう家が崩壊してるボロボロな家だった場所の先にねプサン大都市の景色がこんな感じで見えますよいやーなんかすげえ違和感うわんか時代を物語ってますねこれここら辺はね まあ、歩いてると数件、まあ、数軒、数軒というか数十軒、はい、住んでる人はいるみたいですね。もう目の前なんか、ここに壊れたね、洗濯機、もう錆びちゃってるやつがぶん流ってますよ。いや。 あ, あ, あったここだいやこの石垣のところのこの角ですねはいこれ全部筆跡なんですねはいこんな感じで書いてありますね これでですね今回の動画簡単ですすけども以上となります今回の動画いかがだったでしょうか韓国プサンにはですねこうやって日本人の昔のねまあ統治していた時代のね名残が、まあ、身近に感じるものがここプサンにありますプサンの方にねこう日本人の名残のあるものを見てみたいなと思う方はですねこのプサンの方に来てみてくださいということで今回の動画は以上となります